皆さんこんにちは南アジアから参りました南風伝です、えー、先ほど踊っていた「疾風乱舞」の40年後のチームだと思ってください、えー、私たちは、えー、40代50代60代70代と、えー、よさこいをとにかく楽しんで運、うん十年、ねえー、今日もここ秦野で初めての演舞です 今日はとても楽しみにやってまいりました。皆さん、どうぞ温かいご声援をよろしくお願いいたします。いいますそれではまいります。千四万光、花。 皆様に感謝を込めてありがとうございました。